今日からよろしくお願いしますはい、よろしくわからんことがあったら何でも聞いたなよかった優しそうな人だうん